イを薙ぎ払いますれでとらえる行動をやめなさい君は帰還

君に刻み込め

¡Se lo oye!

たってーン続けていきます。

そその仕上げと行こう か, づけをるかうてし全準備完了。いつでも行けます。

...menasak... <gülüyor>

その乱撃

定外の負荷を確認。活動、停止。あ、あなたは、ニオじゃないですねどなたですかどうしてニオの姿をしているのニオ、この個体名かそうです。私の妹です。ニオを返してくださいそれはできない。これは…

我の管理下にある。じゃあ管理をやめてくださいニオをこれなんて言わないで我は全ての権限を持って活動している。妨げる者はあらゆる手段を持って排除する。これ以上の干渉は許さない。錬金術師、これは警告だ。何を言われても引きません私の妹を返して

やつめ、相当立腹のようだな私だって立腹ですミオあんなひどい泣くんじゃない俺は女の涙は苦手だ

あれががどういったものかはかはわらんが人の手で作られたものとしては少々行き過ぎているなそれに仁王を物みたいに扱ってグ<笑>ずるんズじゃない泣くことに意味がないとは言わんがそれは今の君がやるべきことか

したければ妹を助けた後で存分に泣けばいい遠近術師が全て善行のためにその術を使うとも限らんあるいはあれはいや推論にしかすぎんがないとにかくあれのいる場所さえ突き止めればどうとでもなるのだが君は心当たりはないか

心当たり…直接ではないですけれどいくつか思い当たることはありますでは場所を変えて詳しい話を聞こう町の出口で待つ気持ちを落ち着けたら来いそうだ私は泣いてる場合じゃない。

早くニオのところに行かなきゃいけないんだ。

お待たせしました、せししまキースさん落ち着いたようだなでは早速行くか今帰った。

オディリアはいるかあらおかえりなさい今回は早かったんですねああ遅いと君の機嫌が悪いのでなもっともだから早く戻ったわけでもないがいつの間にか図書館に

場所を用意しろ少し長い話をしなければならないのでなかしこまりましたしばらくお待ちくださいさてではあれの居場所について君の見解を聞かせてもらおうか直接場所が分かるわけじゃないんですというか見当もつきません

2を探してる時に不思議なことがたくさん起きたんです不思議なことか人知を超えた一見理解できないような事象にも必ず真理は存在するさあまずは話してみろ光花の声優を調合した時私眠り込んじゃったんです

ちょっと気がついたらニオと同じ場所にどこかわからないところにいたんです起きてからあれは夢だったのかなとも思ったんですけれど夢の中でニオの大好きなお菓子を渡したら起きた時にそれがなくなっていて仕組みはわからないんですけれど物をニオに渡すことができたんです<笑>夢の中のような空間で妹に直接会い

物を渡したとということかはい信じられないって思うかもしれませんけどいやありえない話ではないなさっき村から図書館に移動した時につかそれに似た原理が介在していたのかもしれんただにオはお菓子の袋が開けられないとも言っていました物質的な接触は無理と

そこから導き出される結論は君の妹は精神と肉体が分離した状態にある可能性が高いということだ肉体の方は眠った状態にあるのだろう君はこれまであったのは精神体だ確かに実体はない感じだったかももう一つあります

前に友達の子が迷子になったことがあって遺跡の近くで急に花が咲いて光が子を包んだと思ったらその光の中に消えちゃったんですそれはおそらく転送術だろう物体を空間をまたいで移動させる技術だしかもこのお話には続きがあって子牛が帰ってくるんですそれも2匹になって同じ子が2匹

すごいでしょ伝送術ではよくある失敗だ俺も昔はよくやったえっじゃあもしさっき図書館に来るときに事故が起こったら安心しろ今運用しているものは安定している万が一程度でしか事故は起こらんということは万が一の事態が起こる可能性があるってことですよね

なんだか今頃ドキドキしてきましたそれよりこちらからものを送れるというのは面白い情報だそれを利用すれば有効な手を打てるかもしれない俺に一つ考えがあるがまずは君の意見を聞くとしようさて君ならどうするそうですね

送ったものを探すことができればと思うんですけれどおどのような方法であのなんだか試験を受けてる気分になってきたんですが気にするな続けろ例えば何か音の出るものを送れば音を頼りに2を探すことができるかなあの光花の結晶から出た言葉がずっと遠くのスラグを混乱させてましたし

それに似た関係のものを作って向こうに届けることができればおおよそ正解としようかではその線で進めてみることにしようではあちら側に送り込むものの作成に取り掛かろう原理的な部分についてはヒントを与えようあとは君がそれを作ればいいそして見事あれの所在を突き止めてみろ

お手伝いいしてくださるんんじゃないんですかここまでやったんだ全部自分の手で成し遂げたいだろうえ<笑>えっとはい心配せずともあれをどうにかする際はえっケスさんがですかは<笑>それは心強いですならば余計なことは考えず目的を達することを考えろ道は。

もう示したはずだそうですね頑張らないとあのキーさんありがとうございますうんどうした改まって い, いえ私結局お世話になりっぱなしたなって思ってフン礼など不要だ自らの興味のために行動しているに過ぎんからな話は以上だではな

なんだかんだでいつも助けてくれるよねやっぱり優しい人なんだ要件があるなら早く言え。

どうしようかな一緒に来てもらおうかな誰と交代してもらお う, うんどうしようかな誰と

だうーん一緒に誰人と交代しうどうしようかなちょうど時間を持て余していたところだ付き合ってやるとしよう。

この辺りで、昇給師とするか。そろそろ疲れたんじゃないかえへへ、当たりです。喉が渇いちゃいました。<笑><笑>俺も一服入れるとするか。

俺はこれがないとやっていけんおいしいんですか<笑>うまいなそれは間違いない<笑>俺にとってはタバコも錬金術も近しいものかもしれん な, いなどちらも癖があるが引きつけられる代物だそういえば前にホルンハイムの桟橋でしたお話

覚えてますかああ過去の錬金術師が犯した罪の話だもちろん覚えている仁王を助けるのにも役立ってるしやっぱり錬金術が悪いこととは思えないんです錬金術そのものには善も悪もないただしその技術をどう使うかは人次第だ人はおしなべて悪だ

言いいいかれてもいいのかものしれいそそんなことないです私の知っている人はみんないい人ばかりだし錬金術を使って悪いことをするなんて想像もできませんキースさんは悪い方向へ考えすぎなんじゃないでしょうかこのまま錬金術を極めていけばいずれ君にもわかるさ

人の多くは全人の仮面をかぶるものだ君が気づかないだけでなそいつらも陰では何を言ってるか分かったものではないそんなことありませんキースさんは間違っていますやれやれ顔に似合わず頑固だないや若いと言うべきか

あえて知る必要はないかもしれないがそこまで言うなら証明してやろう今もまだ残る人類の悪意を君に見せてやるオルンハイムから空を渡ったところにそれはあるそこに向かってみろそこで君は俺の言葉の正しさを知ることになるだろう

行かずにはいいられまいそこまで行ってしまったのだからなそして君も錬金術師ならあれを見ておく意味は多少なりともあるさてそろそろ行こうか。

セクンチマン。

どうん 何, いい<笑>何が起きるかな<笑>やったね

効果が発表し。

何にしよう

かなアーシャさん私前から不思議に思ってたことがあるんです街の人はみんなアーシャさんみたいにおしゃれな服を着てるんですかえ私おしゃれかな

地味な方だよもっと綺麗な人がたっくさんいるものそうなんだ私も大きくなったらそんなひらひらした服着てみたいな下に着ているのも綺麗だな都会の人って見えないところもおしゃれなんですねわっアーニャちゃんどこ見てるのそれは見ちゃダメだよ

そんなに素敵なのきっと誰に見せても綺麗だって褒めてくれますあいいの褒められなくても私も都会に行ったら。

疲れるなあれあんなところに誰かいる誰だろうあれナナカさんおーアーシャちゃんどうしたのこんなところでナナカさんこそどうしてこんな草も生えない場所にえーとねこの子たちにお塩を飲めさせに来たんだよ

にここのお塩を舐めると傷やが良くなるんだよへ、えーそうなんださすがですね<笑>これでも各地を回ってるから結構いろんなこと知ってるのどこの草が美味しいとかお月様が一番綺麗に見える山。もここのお塩にそんな効果があるなんてパナも舐めてみるパ

すごいなあ私お塩のことまで考えながら旅したことなかったです。それは、私たちが代々旅をするのを仕事にしていたから。私の知識は、おばあちゃんと、そのまたおばあちゃん、またその前のご先祖様から、ずっと受け継がれてきたものなんだよ。この子たちには塩気が必要なんだけど、すぐに不足がちになるから、しばらくここに滞在するんだ。

今夜は塩尽くしかなし。塩尽くしうん。牛たちにお塩を舐めさせて、私もお塩たっぷりのお料理を作って、一日中、辛いって言いながら過ごすんだよ。塩分の取りすぎは良くないけど、たまにはね。でも、牛さんたちはお塩だけでお腹すかないんですかここには草って生えてないですよね。

ほらよーく見るとコケが生えてるでしょこれを好きな子も多いのどれどれあ本ほんとだパナも食べてみる<笑>もう食べてるお前ほんとに食いしん坊なんだからどこに行こうかななるほどここは興味深いな。

自主的に調査に注力するとしようせーのよーし今なら先制できるかも

任せておけばいい君に損はさせないからな役に立ちそうなものを見つけましたこれはどうですかいやっ早いところを終わらせてしまう

確できるぞこの技は必殺技いちに

かな

をしてくれるんだね

一本分も持たないとはな。

Okay.、No, no, no.

I'm gonna roll.

o h f

強くなった

役に立ちそうなものを見つけました。これは。さあ、誰から相手をしてくれるんだね。危険要素を排除しす。

行動をやめなさい任務遂行に全く問題ありません

あっそうね、行動をやめなさい

早いところを終わらせてしまう。

邪魔をするものはべて片付いたこれで集中できるぞどこに行こうかなここは任せてください必ず役に立ってみせますからどこに行こうかな

面白そうな場所ですね私の感覚が強い反応を示していますどこに行こう

気球や馬車で運ばれたルンハイムに集まった品物はそこで商人さんに引き渡されてその先のいろんな町に届けられるんだよへえその先にも町がたくさん私もよく知らないけれどもっとあるんじゃないかな私が知ってる中で一番大きいのはフィルツベルクだよ私の知り合いも大勢住んでて人の数もすっごく多いんだよ

ヒレツベルクのお話は前に聞きましたよね。とっても大きな街だとか。うん。私はそこから東の方でひっそりと暮らしてたから、初めて行った時はびっくりしたよ。大きな橋がかかってて、高い城壁に建物もたくさんあるんだ。通りにはお店がずらっと並んで、いろんなものが買えるんだよ。でも、

一番すごいのはやっぱりバザーバザー月に1回開かれて普段はお店を持ってない人もみんなお店を開くそして大陸中からその何倍もの人が掘り出し物を求めて集まってくるんだよすっごく珍しいものが売ってたりすることもあるみたいそこで手に入らないものはないとまで言われてるんだよわいいなー

たくさんお話どのお話もすごい少し遠いけれどうーんそれでんえっとですねでも私街には行けませんしあ何かのついででいいんですそんなに高いものはいいよ あ, ありがとうよしフィルツベルクに戻ったら喜んでくれそうなもの探してみよう

どこに行こうかな面白そうな場所ですね私の感覚が強い反応を示しています

総合しよう

の様子がいつもと違うような。え？騒がしいぞ。静かにしてくれ。申し訳ありません。管理用スラグの制御機構に大きな不具合が発生しました。

修復はできんのかこんな調子では落ち着いて本も読めん。制御システムが、生、服、予備、予備の予備、そのまた予備、こんなこともあろうかとの予備、すべて壊れてしまったようです。経年劣化が原因と思われます。ご来館の方には、非常にご迷惑をおかけする事態となってしまいました。

あらゆる事態を想定していただろうがそれも完全とは言えなかったということか申し訳ございませんただいま修復を試みておりますよかったじゃあもうすぐ治るんですね前所はするつもりですおオデイリアさん何であさっての方向を見ているんですか聞いてやるな

不具合が多く出ている今のこいつには荷が重いだろう。正直に申しますと、修復のめどは立っておりません。やはりな。状況を説明してみろ。制御機構の修復だけなら、おそらく対応可能でしょう。しかし、制御機構には安全のため、

二重の鍵がかけられています。別の場所から、同時に二つの鍵にアクセスすることで、制御機構に関与可能となります。つまり、私一人では何ともなりません。なるほど。では、俺たちが手を貸してやればいいのかお願いできるのでしたら。願われなくてもやるさ。静かな読書空間を確保するためならな。さて、

そうと決まれば、もう少し詳しい情報をくれ。深層階のどこかに、鍵の一つ、トッセリの制御板があります。それらの制御板を押し込んでいただいて、それと同時に、動力を落とすことで、安全に制御機構に触れることができます。お二人には、深層階の制御板の操作をお願いします。いいだろ。では、早速取りかかるとする。準備はいいかはっ

頑張りますではアーシャキース・グリフよろしくお願いいたします2番館受付へようこそ購入する。

取引完了です一緒に来てもらおうかな誰と交代してもらお う, うどうしようかなお任せくださいご期待に添えるように力を尽くしますそれでは

誰から相手をしてくれるんだね

終点が完了しました。安全装置を解除。目標破壊命令実行。目標のエネルギー減少を確認、最終段階に移行します。

戻り、うん、術の神髄見せる気持ちも改変はできんこれが俺の集大成その身で味わえそして眠れ

この年になって学ぶことも多いもの。

から相手をしてくれるんだね。

終点が完了します安全装置を解除目標破壊命令

制御盤かなんとも面倒な仕組みにしたものだな安全上必要なものです最悪の事態に陥った時事態を悪化させないためにさてこちらの準備はできています制御盤の操作をお願いしますわ分かりました動かしてみます

制御機構の停止に成功しました続いて制御機構の再構築を開始しますあとは私の作業になりますお二人は身の安全を確保しつつお戻りくださいやれやれこちらはどうにか人心地つけそうだな頑張ってくださいオリディーリアさんはいマスターが残してくれたこの場所を守らなければ

りま。

見せる時やつの加減はできんぞこれが俺の集大成その身で味わえそして眠れ

ここはとても興味深い環境でオデイリアさんどうしたんですかまあすっとどうやら一時的に記憶が混同しているようだなだが心配ない

制御機構の復旧のために一時的な負荷がかかったのだろう基本構成に故障が生じたわけではなさそうだ俺が調整しておこうオディリアさん治りますかまあ問題はないだろう少々時間はかかりそうだがマスター私オディリアさんケイスさんのことをマスターって

夢を見ているのだろう。オートマトも熱にうなされれば夢ぐらい見るはずだ。ま、俺に任せておけ。悪いようにはせんこいつがいなければ、図書館の運営にも支障が出る。俺も困るのでな。わかりました。オディエリアさんのこと、お願いします。オディエリアさん、早く良くなってください。

探してる素材が見つかるといいななんと

俺の研究に役立つどこに行こうかああ、ちょうどいいところにアーシャちゃんに、いいものを用意してたんだじゃーん、これなんだこ、これなになに、どうしたんですかわー、わー、素敵でしょう。

アーシャちゃんなら分かってくれるって思ってたこの子どうしたんですか東に行った時に買ったもう目が合った瞬間に一目ぼれしちゃってさ気が付いたらお店にいる子を全部買っちゃってたよでも後で冷静になって数えたら10個もあってさこの子が10個もですかアーニーさんよほど前が見えなくなってたいやついついねいこんなことは初めて

でも、十個はさすがに返す。というわけで、この子はアーシャちゃんに。大切にしてね。え い, いい、んですかもちろん。アーシャちゃんと一緒ありがとうございます。私、名前をつけて大事にします。その子には、もう名前があるんだよ。ジョゼット、ジョゼットは少し照れ屋で、引っ込み思案なんだけど、一度懐いた人には、素敵な笑顔を見せてくれるはず。

そうなんだ。恥ずかしがらなくていいよ。私怖くないからね。寂しがり屋だから、夜は一緒に寝てあげてね。ぬいぐるみと寝るのは大得意ですから。僕ジャゼットです。よろしくねー。<笑>こちらこそジャゼットちゃん。<笑>どこに行こうかな。

してるる素材が見つかるといいなオディエリアさん、あれからどうなったかなもう治ったかな ?2 番館へようこそ。ご案内は必要ですかオディエリアさんよかった治ったんですねはい。その説は、ご迷惑をおかけしました。もうすっかり、元通りです。アーシャ。

あなたのおかげです私は何もしてませんよオディリアさんを直したのはキースさんですからま俺の手にかかれば造作もない記憶の復旧に手こずるかと思った熱にうなされつつもこいつがカイロの保全をしてくれたからなおかげで後の処理は楽だった記憶を失うこともなく幸いだったよかったもし記憶がなくなってたら

もちろん全てを忘れてしまう俺や君のこともなそしてオートマタの記憶は一度失われればにそうだったんですかキスさんありがとうございますなぜ君が礼を言うだってオディエリアさんの大切な記憶を守ってくれたんですものそれにしても。

オディリアさんを直しちゃうなんてすごいなどうすればいいのか私には想像もできませんこれも錬金術の応用だいずれ君にもできるようになるだろう で, できるようになるのかなそんなお医者さんみたいなことしかし錬金術全盛の時代に作られただけあって精巧な作りだったいい機会だからな隅々まで調べさせてもらった

あなたにはすべてを見られてしまいましたすべて見られてうおそれって責任の所在を明確にする必要があるかと存じます責任とはなんだそうですね私の新しいマスターになるというのは

いかがでしょうかおワわる俺は何かに縛られるのはまっぴらごめんだ悪い話ではないと思うのですが私の持つ能力と機能そのすべてがあなたのものになるのですから間に合っているよここで本が読めれば俺は十分だ

ここはオデエリアさんの言う通り責任を取るべきなのではほらアーシャもこう言っていることですしここはやはり私の新しいマスターに知らん君たちには付き合っておれんあ待ってくださいマスターキース逃げちゃった素敵なお話だと思ったんだけれどな

2番館受付へようこそ購入する項目はバイ

取引完了ですそれではこの環境では何が手に入るのでしょう良質な資料が手に入るといいですねどこに行こうかな

からのでもこれってお酒じゃそろそろ誕生日が過ぎて酒を飲める年になっただろうそう言われるとそうでしたあでも私の誕生日よくご存知ですねそこの笑顔しか似合わない兄ちゃんに聞いたらさ<笑>カイルさんがどうしても教えてくれっていうからついお酒ですか

私に飲めるかな酒なんてまだ飲んだことないだろう何事も経験だぜ安心しなって一番弱い酒だからさそれを飲めないのは俺くらいなもん情けねえ話と一人で落ち込んじまってさあさあ遠慮なくやってくれそうですかそれじゃ思い切っていただきまどうだ女性に人気の

口当たりのいい発酵誌だけど。にゃ。さよな世界が、ぐるぐる回ってますえも私もうダメみたいです。お早っ早俺より倒れるの早いぞ、アーシャちゃん、うん、この世界に、俺より酒の弱いやつがいたなんて。

感動だあ感動してる場合じゃないですよそれって本当に弱いお酒だったんだああ間違いねえよジュースに気が生えたくらいのもんだ下手すと子供でも酔わないくらいの薄い酒なんだけどな終わり兄部屋まで運んでやってくれはいはいああ、シャちゃん大丈夫かな<笑>大丈夫ですよ<笑>全然大丈夫じゃない

じゃあ失礼して抱き上げるからね。

気がついたかいあ れ, れどうして私、寝巻きで寝てるんですかやっぱり覚えてない大変だったんだよ覚えてないです

私一体確か私ホルハイムに来たからカイルさんに挨拶しようと思ってそそこまで記憶をさかのぼっちゃうのアーシャちゃんは酒場に来てそこで僕と会ってそしてそれを飲んだ途端笑いながら倒れちゃったうわあ覚えてないですとりあえず熱とかは大丈夫みたいだねでも

今日は大事をとって寝ていることはいわかりましたやっぱりアーニーさんってお母さんみたいでしょうん最近自分でもそんな気がしてきたよはいお母さんがお水を持ってきたよ<笑>冷たくておいしいアーシャちゃんはカエルくん以上にお酒が苦手みたいだね色々いろいろと危険だからもうお酒は飲まないこといい

でも頭がホワホワしてとっても気持ち。私お酒好きかもあーシャちゃんはお酒飲んじゃダメえー、でも私もう大人だしちょっとくらいならじゃあどうしても飲むときは必ず僕を呼ぶこと知らない人とは絶対飲んだらダメだからねいいはーいわかりました

오

ありがとなおっと。<プ>

サンキューありがとうな

《俺の研究に役立つものが見つかればいいんだ》

芝になる程度、造作もないことなな、のですななるほどそれにしても甘いものにこんな罠が潜んでいるとはしくしく痛いあの虫歯が痛いときは塩水でうがいをするといいですよそれはダメです口の中を錆びさせてしまう気ですかえごごめんなさいしばらく放っておけば治ります

それまで甘いものはお預けですあの虫歯は治療しないと治りませんよ心配は無用ですこういう時のために私には自動修復機構が備わっていますか。1年ほど甘いものを我慢すれば治りますそれはすごいですね昔の錬金術って何でもできたんですねその通りです

昔の錬金術は何でもできたのですでも虫歯になる機能はいらなかったような気、うん、それは言わない約束です本当に痛そうしばらくそっとしておいた方がいい2番館受け購入する項目を選択してください

確認をお願いします取引完了ですデータの項目の更新時期が近づいています更新が完了しましたらお知らせします

の真髄見せる時が来たようだならばもう加減はできんぞオが俺の集大成海で味わえそして眠れ

終点完了します安全装置を解除じ装目標破壊メールの実行目標のエネルギー減少を確認最終段階に移行します撃破完了待機状態に戻ります

状態に戻ります。優しくはできぬぞこの技は一本分も持たないとはな。

材料何にしようこれでいいか使う材料の数を決めそれじゃ仕上げに入るよこれでどうかなやった ね, 効 果, がはやったね効果が発現したよよし始めよう

材料何にしようこれでいい使う材料のそれじゃ仕上げにはい何が起きるかなよし始めようやったできたレベルアップキースさんに教えてもらった道具

方から出た言葉をもう片方が見つけてくれる仕組みかこれをニオに渡せればこっちから場所を特定できるはずだよねでもどうやって渡そうかなあのあと一度も会えてないし信じて待つしかないのかな